これ、待って変装、変装じゃないよスタンプみたいなのできるこれ、わっやだ、どうしようわぁ、めっちゃすごい<笑>これはちょっと、まずい恥ずかしいな、なんかやだやだちょっと恥ずかしい、これはあ、なんかすごい見ないね 南国の感じになりましたちょっと面白いなこれね、JK っぽいね<笑>これなんでここに猫いるんだろうよしよしよしよしちょっと恥ずかしいのでもうやめます かわっちゃったなあっなお治ったはいということでスクショタイムって言ったのに全然止まってなくてすいませんでした<笑>うまいのが取れていますように<笑>はい